ダイエットを始める前の私はただの太っているクマだったしかしダイエットの始まりミビュー。 皆さんこんこにちはダイエットすす。る前になりますちょっとダイエットしようと思ってるのは見たら分かると思うんですけどここにもういっぱい顔にもいろんなところにお肉がついてしまって、まあ、結構食べるのが好きで仕事しててもう夜、まあ、人に会うのが結構多いのでお酒飲んでで、おつまみ食べてわーって食べながらどんどん 取ってしまったんですけれども、ちょっと今回は、まあ短い期間で、あの楽に痩せれるダイエット方法があるということで。今回は頑張ってみたいと思います。じゃあ、レコー。はい、皆さん、ダイエットって。 難しいですよねなかなか成功しないんですよで過去の経験だと例えばワンフードっていうんですか卵だけ例えば食べるとかあとは全く食べずに運動いっぱいするとかしたんですけれどもやっぱりすぐお腹が空いてしまって食べちゃうんですよね<笑><笑>皆さんこうやって食べたら絶対ダメです<笑>まどうしたらリバウンドせずに成功できるかなっていうのを今まで結構考えてきましたそしたらお前どうややって痩せるんや って思う方結構いらっしゃると思うんですけれども今回は私がもう楽に早く効果のあるダイエット方法っていうのをご紹介したいと思います今回ダイエットの正確な相談を受けるためにカンダムにあるライオン漢方病院に行ってきました、えっと、今ここのライオンハニモンに来たんですけど私もこんなビジョン見たくなれるようにダイエット頑張りますイェイ こちらを受け取ってきましためちゃくちゃ可愛くないですかこのデザインでデザインはいいんですけど一番気になるのはその効果ですよね一体どのぐらい痩せられるのかっていうのは皆さん気にされてると思いますこちらの薬の効果なんですけれども普通これを飲むとその食欲がコントロールできるらしいんですねこれを飲むことであの食欲が減る効果があるそうなんですただこちら薬なので副作用 があるんじゃないいかなというのは私が今一番気にしているところです普通の場合は、えー、と不快感がない強さで消耗しますので大丈夫ですが特にこのスーパーペペはドキドキしたりドキドキなどの不快感が感じないように改良しました。でじゃあ、えー、とダイエット前ということで今日実はあのインバディー。 あの体の細部はチェックしてきたんですけれどもで今なんと体重が 67kg 体脂肪率はなんと 35% ですねやばっ<笑>なので今日からちょっと一生懸命1ヶ月間頑張ってみようと思います皆さん応援してください も、えっともと67キロだったんですけど、1ヶ月半で今、5キロ痩せました、であの顔とか、あの皆さん、動画で見たら分かるかどうか分かんないんですけど、ここ の, ここの顔の下にめちゃくちゃ肉がばってあったんですよね、結構、シュッてしたの分かりますか、動画でどのぐらい伝わるかどうか分かんないんですけど、もともと髪の毛セッティングするときとかも、もう顔隠さなきゃみたいな感じでやってたんですけど、すごくシュッとして満足してます。 じゃあ食欲についてなんですけど結構気になっている方多いと思うんですけど今からちょっと食欲について話しますね。これが私が私 あの普段飲んでるあのハニアク、その漢方薬になりますね。その食欲がかなり抑えられるんですよ。お酒は飲まないようにしてくださいと言われてるんですね。<笑>私はあのお酒大好きなんで<笑>、そこはあのまあ会食に行ったりとか、あの友達と飲み会に行った時に一応そのビールではなくて、あの掃除にしたりとか。あとワイン。 をあの飲んでました<笑>、ま あ, あのいっぱい飲んだら意味ないと思うので、まあ、かなりちょっと少なめにしてあのお酒もあの飲みながら、まあ、ここまで食欲を抑えられて痩せることができたのかなと思います。 現代の人たちって結構忙しいじゃないですか、私も仕事、すごい忙しくしてますし、学、ま、生、あの皆さんも学校で忙しいと思うんですけど、そういう忙しい中でも、まあ、5キロ痩せて、こうやって自信ついたっていうのは、すごく満足してます。基本的にはこの2つがあって、メインはこっちのオレンジの方になりますね、でこれを1日に3回飲みます、私の場合は朝10時、えー、午後の2時。 あとは午後の5時ですね。こっちなんですけど夜寝る前に飲むディトックスって書いてあるやつなんですけどこれを飲むことによってあの消化があの早くなります漢方がこういうふうにあのスティック状になってて一袋ずつになってたのでかなり持ち歩きがあの便利でしたなので私結構移動することも多いのでいつもカバンに入れてあの飲むようにしてました<音楽> 結果的に漢方飲んで5キロの減量に成功したんですけれども漢方ダイエットは私はこんな方々にお勧めしたいなと思ってますまず1つ目はあの忙しい方ですね時間がなかなかない方あとはあの2番目は運動が嫌いな方 で3番目はあの食べるのが大好きな方はあの効果的にあの痩せられるんじゃないかなと思います。で私は今後またもうちょっとこの漢方ダイエットを続けて最終的には 10kg の原料を目指していきたいと思います。